こんにちは。えっと理化学研究所バイオリソース研究センターの櫛田です。よろしくお願いいたします。えっ、ー、と非常に多くの方にご参加いただいて大変嬉しく思います私あのこのアジャックスの講習会はえっと以前何度かえっと現地開催の時には呼んでいただいたんですけども、オンラインでの開催はえっと初めてになりますえ、ちょっと戸惑う点もあるかと思います。けども、皆様の研究開発にお役に立てるようにお話ができると。 ええー、お話しできればいいなというふうに思っています。よろしくお願いします。で、今日は化合物データベース、パブケムケンブルケビリを使ってみるというタイトルでお話をさせて、えっ、ー、と、いただきます。で、えっ、ー、と、本題に入る前にですね、えっ、ー、と、最初に私たちのセンターの紹介をしたいと思います。で、私たちのバイオリソース研究センターは、えっ、ー、と、実験動物、植物、えー、細胞材料、えー、遺伝子材料、 微生物材料といったま様々なタイプのバイオリソースを総合的に取り扱う世界最大級のバイオリソースセンターの一つになります私たちのミッションはこれらバイオリソースを通してライフサイズの研究開発に貢献することになりますでユーザーの方が私たちのバイオリソースを見つけ出すくするためのバイオリソースのデータベースの整備でありますとかあるいはそのバイオリソースを検索するための検索システムの 開発をしておりますで私たちはこのデータベース作りにおいてですね、RDF と呼ばれているグラフ形式のデータベース を, データベースを使って、バイオリソースのデータベースを作って、あるいはその外部機関が提供するデータセットを組み合わせて、その外部データベースが持っている、例えば遺伝子の ID であるとか、あるいはプロテインのアクセションナンバーであるとか、あるいは今回、 えっと、ご紹介するような、えー、っと、化合物の名前を使ったり、あるいは疾患の名前を使って、関連するバイオリソースを見つけるといったような仕組み作りに携わっています。で、えっと、私たちはそういった意味で、えー、化合物の、えー、データベースの、まあ、ユーザーデマということです。で、一方で、私たちのセンターでは、実際に、まあ、実験研究をしているグループもありまして、そこでは、例えば、メタボロミクスの対象の研究をしているグループがあって、 そこでは、化合物がいくつかその関連するものと出てきた場合に、公的な化合物のデータベースのエントリーとのマッピングをするといったことを手動もしくは半自動で行っていますので、今回はそういった観点からも今日のお話ができればというふうに思っています。よろしくお願いいたします。それでは本題に入っていきます。今日のお話する内容ですけれども、3つのデータベースをご紹介をします。パブケム、ケンブル、ケビン。 まあ、チェビという人もいますけども、えー、あと最後に、この3つのデータベースのまとめを簡単にお話をいたします。で、まず最初に、えっ、ー、と、パブケムの使い方についてご紹介をします。パブケム、えー、ですけども、えー、運用機関が NCBI、アメリカの NCBI、皆さんよくご存知の NCBI になります。 で、ここにその説明が書いてありますけれども、これは先ほどご紹介になりましたデータベースカタログのページから抜き出してきたものです。ちょっと読んでみますと、総合的な化合物情報のデータベースです。化学物質とその物質活性に関する情報を収録したファブケムサブスタンス、医薬品名やその効能、ログビーチなど物性値や類似構造を持つ別の化合物の情報を収録したファブケムコンパウンド、 化合物を用いた実験の方法や結果を収録したワクエムバイオアッセを統合しています。また、えー、T 名、ケミストリーの化学文献リンク、スプリンガーマテリアルスの化学及び物理、えー、特性リンク、世界知的所有権機関 WIPO の特許リンクなどの情報も統合しています。化合物の名称、分析、構造などによる検索が可能ですというふうになっています。 で、これちょっとですね、分かりづらい点が、えー、っとあったかもしれないんですけども、その一つが、パブケムサブスタンスというか、パブケムコンパウンドという、その、えー、っと2つのデータベース、化合物の、まあ、データセットがあるというようなところなんですけどちょっとこれがちょっと分かりづらいという方が多いので、ちょっとこれについて、えー、っと詳しくご紹介を、えー、っとしたいと思います。でえー、っとまず、パブケムなんですけども、パブケムの大きな特徴は、世界最大級のオープンソースの化合物のデータベースであるということです。それは、えー、っと、約 880件以上のですね、機関とかプロジェクトから提供された化合物及びそれに関連する情報、例えばバイオアセであるとか、生物化アであるとか、遺伝子であるとか、タンパク質であるとか、生物質であるとか、パスウェイ、それらへの情報を収録しているということです。で、これデータ提供を受けている機関を私たちはそのコントリビューターとよく言っているんですけども、そのコントリビューターから受けたざまなデータベースを集めたものがパブケミであると言えると思います。で それに関連して、この2つのデータセットについて考えてみますと、サブスタンスというのは、各コントリビューターから提供された化合物の全体の集合であって、その化合物の件数が約3億件になります。で、一方、コンパウンドっていうのは、サブスタンスから抽出したユニークな構造を持つ化合物を整理した情報ということで、約1億、えー、1000万件あります。ということなので、えー、っと、 サブスタンスを、えー、構造情報で、まあえーっとまあ、まとめたもの、まあ、上位に当たるものがパブケムコンパウンドということになるかと思います。でこれの話はまた後から詳しく説明をするんですけどもちょっとここら辺の整理がなかなか難しいところもあると思いますので、まあ、最初にちょっとご紹介をしておきますで。これはパブケムが取り扱う主な情報を表したものです。 パブケムのデータカウンツっていうページがあるんで、それを見てもらうと、まあえー、とパブケムがどういった情報を取り扱っていて、どれぐらいの量の情報を扱っているかということが分かると思います。まあ、これを見ると、パブケムがどんなデータベースであるかということがよく分かると思います。まあ、さっきも言ったようなパブケムのコンパウンド、サブスタンス、バイオアセイ、バイオアクティブ、えー、遺伝子、プロテイン、タクソノミ、まあ、パスウェイ、セルバイな まあ、こういったいろんな情報があって、非常に大きな情報量を持っているデータベースであるということがわかると思います。そしたら、パブメドのキーワード検索についてご紹介をします。えっと、パブメドのトップガンに行くと、こういった画面が多分出てくると思うんですけども、そこにこのキーワードを入れる欄があります。でこの例は COVID-19 と入れてますけども、キーワードを入れて、この虫眼鏡のマークがあるので、それを押すと検索がえっと走ります。 で、パブケム検索の特徴の一つなんですけれども、その検索したものに対して、各データ、先ほど紹介したデータコレクションのどこに何件入っているかということがわかるので、ユーザーの人は自分の欲しい情報のところを選んでもらうと、それにまとまった情報が得られるというような手順になっています。で、パブケムはその他いくつかの検索のインターフェースを持っています。 バブケルのトップ画面のところに行くと、えー、このようなアイコンがあることを確認できるかと思います。で、それぞれ、えー、っと、ドローストラクチャー、アップロード ID リスト、ブラウズデータ、えー、ペリオディックテーブルですかね。この3つのアイコンがあって、それぞれ、えー、っと3種類の検索がかけられるということです。で、えー、っと、ドローストラクチャーっていうのは、これも、まあ皆さんよくご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、 えっ、ー、と、構造エディターを使って検索が可能になる。まあ、ちょっとお絵かきをして、えー、学構造式のお絵かきをして、それに類似する、あるいはそれを含むような構造を持つ化合物を見つけるという検索です。アップロード ID リストっていうのは、えー、これは、えー、この CID というのはちょっと、えっ、ー、と、説明なかったんですけども、えっ、ー、と、パブケムのコンパウンド ID の CID と言いますで。SID っていうのはサブスタンスの ID。あるいは人 ID、え、アントレジンであるとか、アンサムの ID であるとか。 あるいは、ニュープロットのアクセッション番号を使った、えっ、ー、と、ID のリストのバッチ検索。要は、えー、大きいそのリストに対して検索を生かしてかけることができるということです。で、ブラウザデータっていうのは、パブケムのデータ構造っていうのは、階層的に整理されています。その階層的に整理された気構造を使って、えぇ、ー、絞り込み検索ができるといったものです。で、例えば、ジンオートルジの階層を使ったり、NCBI タクソノミを使った階層、 を使った絞、まあ、り込み検索が可能になっているということです。もう一つは、周、ま、期、あ、を使った検索なんですけども、これはちょっと私あまり使ったことないので、えー、っと、ちょっと今回は紹介しないんですけども、この、えー、っと真ん中の二つについてちょっと詳しく見ていこうと思います。で、これは、えー、っと、アップロード ID リストを使った検索になります。先ほどのトップ画面にあるアイコン、えー、っと、アップロード ID リストっていうのを選んでもらって、 まあ、そこから検索を進めていくわけですけども、一番最初のところにステップ1として、えーっと、Choose Identifier Type というのがあるんで、ここで自分が今投げかけるえーっと ID のリストが何の ID なのかっていうのことを、えっと、プルダウンメニューから選択することになっています。例えば今これ選択されているのが CID って書いてあるのは、これは PubChem の CompoundID を使ってえ検索するということで、例えば2244のようなえーっと数字の ID の情報を入力しろということです。 で、ステップ2として、その ID を入力していくわけなんですけども、一つは、ここの検索窓口から実際に、カンマ区切りもしくはスペース区切りで、この ID を並べて検索をしていくというものです。で、もう一つは、すでにテキストファイルかなんかで、カンマ区切りとか、スペース区切りのデータ ID のリストがある場合には、そこから、そのファイルを使ってアップロードして検索することができます。 で検索を始めると自分が投げかけたものが一応、えー、何行あって要は何件 ID が入っていてカラム数が1件であってこういうデータが入ってますよっていうような一応確認の情報が出て検索が走るということになりますでただこのです、ねえっと、アップロード ID リストの検索は、えっと、既存のデータベースの ID のリストは使えるんですけども例えば化合物のラベル名を使った検索は多分あのうまくできないと思います というのは、やはりその、化合物の名前は、まあ非常にその、多義語って言いますか、同じ名前がいろんな化合物で使われているので、なかなかこういう検索では使えないということで、まあ一旦ですね、こういった既存の ID に変換したものに対して、バッチ検索をかけるというようなことに、この検索の仕方はなっています。で、次に紹介するのが、えっと、ブラウズデータ。え、要は、 プラスフィケーションブラウザを使って検索するというものです。で、ここではまず最初に、えー、っと、何を対象に検索をするかというようなところで、ここでは PubChem のコンパウンド、えー、っと、TOC ってか、多分これテーブルコンテンツだと思うんですけども、要はコンパウンドの情報を使って検索をかけるということです。で、ここに一応キーワードを入力する欄があるんですけども、まあ、ちょっとここは今無視をして、えー、次に、えー、そうするとその PubChem、えー、のですね、 えー、コンパウンドを選ぶと、まあ、パブケムのコンパウンドが、まあえー、例えばこういった形で整理され階層的に整理されていますで下の方に見えると、えー、ケグの情報があってそこにはケグのリピートとかケグのメタボライトといった情報がありますでそこにはこの、えー、と対象になる化合物の件数コンパウンドの件数があるんでこの、えー、と数字のところを選んでやると、えー、この521件に対して、えー、と一括して検索をかけられるというものです で、まあ、こういった感じでその階層をですね、いろいろ、えっと、広げていったり、あるいは狭めていって、自分の必要とする化合物全体に対する検索がかけられるというのが、この、えっと、クラスケーションブラウザを使った検索になります。で、ここでちょっと今飛ばした3番目と4番目のところなんですけども、まあ、ここでその、えー、っと、一応チェックボックスが入ってるんですけども、まあ、コンパウンドの件数を、ここで今表示するような形になっています。なので、こう、数字が出てるわけなんですけども、えっと、あと、えっと、イエスかノーかこれはですね、 えっ、ー、と、階層によっては、まあ、その階層に入っている化合物の数がゼロ件の場合もあるんで、まあ、それを、えっ、ー、と、えー、表示するか表示しないかということなので、まあ、基本的には、えっ、ー、と、初期設定のままでいいと思いますけども、えっ、ー、と、まあ、ロ件を 表, 表示する必要がないという場合には、えっ、ー、と、まあえーと、ここでチェックボックスで選んで、選んで 選, んで選択することが、えー、検索することができます。以上はですね、そのパブケムのですね、検索の仕方について、 なんですけども、ちょっと皆さんの方で、えー、実際に、まあ、ブラウザにもつながっていたらですね、今紹介した検索のところを、えっと、少し試していただければと思います。具体的に、えっと、何をちょっと検索したらか、えっと、思い浮かばない方は、ここにあの例えば、えっと、アップロード ID リストというのがあるので、そこから、えっと、ここでエキスポート、えっと、エグザンプルが多分、えっと、ダウンロードできて、でそれを、えー、こちらの、えー、っとステップ2の、えーっと ファイルをアップロードするところで検索をかけることができるので、そういったものも活用してみてください。で同じように、えっ、ー、と、キーワード検索でも、えっ、ー、と、例えばこういった、えっ、ー、と、具体的な、えっ、ー、と、サンプルの例があるんで、それを使って検索をしていただいて、えー、見ていただければと思います。はい。えっ、ー、と、そしたら、スライドの方に戻ります。はい。で、えっ、ー、と、パブケムの場合には非常に大きなデータセットを持っているのが特徴なんですけども、 もう一つの大きな特徴は、自前の化合物のリストをパブメルに登録することができるということです。で、えー、っと、パブケムに、えー、っと自分の例えば化合物のリストをアップロードする、まあ、利点なんですけども、えー、っと、先ほども紹介したように、パブケムっていうのは、パブケムサブスタンスっていう化合物のリストとデータコレクションと、えー、コンパクトっていうものがあります。 で皆さんが、例えば化合物のリストを持っていて、それをパブケムの方に登録をすると、まず個々の化合物に対して、サブスタンスの ID がつきますで。さらに構造情報がついていれば、その構造情報を元にして、既存の化合物 の, そのパブケムの CID、コンパウンドの ID が付与されます。でパブケムの CID、コンパウンド ID には、 化合物が持つ、まあ、例えば、その化合物が持つ類似化合物の情報であるとか、生物活性とか、まあ、相互細用の情報がついているので、まあ、そこに例えば自分の化合物を登録して、同じ、えっと、パブ、パブケムのコンパウンド ID を見ることによって、自分の投げたその化合物がどういった特性を持っているかということがわかるということです。で、えっと、アップロードする方法は非常に簡単で、トップ画面に、ね、ちょっとこれ小さいんですけど、サブミットと。 というところがあるんで、サブミットをクリックしてもらうと、まあ、ユーザー登録、あるいはすで、えー、にユーザーを持っている方、登録してある方は、まあ、ログインの画面を行って、あとはまあ順番に進めていけばいいということです。で用意するものっていうのは、えーまあ、例えばエ c セルの表であったり、あるいはテキストファイルの、えー、っと形式の、えー、っと CSV のファイルでもいいんですけども、基本的には、えー、そのオリジナルの化合物の、例えば自分の化合物リーストの ID、オリジナルの ID と。 で、あとは、えっ、ー、と、構造情報を、この構造情報を提供すればいいんですけども、えー、例えば、そのインチであるとかスマイルと呼ばれている、その、えっ、ー、と、標準的な構造情報を示す、化合物の構造情報を示す識別紙を、えっ、ーえー、と、与えることによって、えー、パブケームへの登録が可能になります。で、こちらには実際どれぐらいの化合物の、えっ、ー、と、データが登録されているかってことを、まあ、示していますけども、 えー、っと先ほども言ったように大体880件の世界から880件のデータソースから、えー、っとコントリビューターからデータを受け取っていますで日本でも今ここでちょっ と,、えー、っとチェックボックスがあってリストがあって絞り込みができるんですけどもちょっとここで見えないですけども日本 で,、えー、でどれぐらいあるかというと、まあ、16件の実はコントリビューターがあります で、まあ、ケグなんかも実はそのコントリビューターの一つになっていて、まあ、ケグのような大きなデータベース以外にも、まあ、比較的小さいものもあったりして、えー、中には、まあ、例えば数件といった化合物を登録しているところもあります。このように、えっと、化合物の、えっと、大きさ、まあ、数に限らず登録することは、えー、できます。で、多分断れることもないと思うので、まあ、先ほど言ったこういったその既存のパブケグの情報を利用できるということ。 さらに、えっと、パブケミの ID をもらえるってことで、えっと、まあ、その自分の持っている、その、化合物の研究成果を広く皆さんにしていただくっていう面でも、えっと、メリット大きいかと思います。まあ、デメリットはさっきも言ったように、ちょっと登録がこういった用意をするってところだけですけども、えっと、そんなに大変なことではないので、えー、私個人的にはこのパブケミの登録っていうのを、え進めてもらうのがいいんじゃないかなというふうに思っています。 で、次に、えっと、これ、パブケムの API のサービスです。で、さっきも言ったように、パブケムは今、いろんなその検索の窓口があるんですけども、まあ、それ以外にも、こういったその、えっ、ー、と、URL に必要な情報を組み込んでいって、このブラウザで、この、えっ、ー、と、URI を叩くことによって、その情報を取得するという方法もできます。例えば、えー、この、えっ、ー、と、一番上のところは、えー、こういった、えー、URI になってますけども、 コンパウンドで、コンパウンド、CID のコンパウンド ID が2244の、えー、と PNG、は構造情報の図を表せというようなことを、これをブラザーで読みますと、その情報が出てくるといったことです、えー。その他にも、例えばアスピリンの名前でシノニムの情報、アスピリンのシノニムの情報を XML 形式で取得しようということもできます。 で、まぁ、あ、JSON とかテキストファイルとかいろんな形式でデータを取得することができるので、まあ、こういったものも活用できるんじゃないかなと思います。特に、えー、と自分のその研究の成果をホームページとして、えー、と公開する場合に、例えば、えー、とそこに、まあ、こういったものを組み込んでやって、必要な情報をユーザーの人に、えー、と取得しやすくするというようなことが可能になるかと思います。でいくつか、こ、えー、こで用意をしたので、えー、と今回の講習会の資料を お手持ちにある場合には、まあ、これをクリックしていただければ、まあ、そこに実際に取ることができますし、えっ、ー、と、ページでパブレストっていうページがあって、そこには、えー、その URL の中に、まあ、どういった変数をが取り扱って、扱えて、まあ、どういうふうに記述したら、まあ、どういった情報が出るのかってことを結構、大量な、えー、とマニュアルがあって、えー、それを読んでいただくと、わ、まあ、かりやすく書いてあると思うんで、まあ、それで自分でいろいろ試していただいても、えー、いいかというふうに、えー、と思います。 はい。で、じゃ次にそしたら、ケンブルについてご紹介をします。で、ケンブルは、えっと、これもあの、えっと、データベースカタログのケンブルのページから、えっと、引用しているものなんですけども、ケンブルは、その運用機関というのは、その、今、これも皆さんご存知の、えっと、エンブル EBI、あヨーロッパのバイオマティクスの研究所が運用しているデータベースです。で、ケンブルっていうのは、ちょっとこれ説明を読んでいますと、ケンブルは、創薬を目的とした 生理活性を持つ化合物や小分子のデータベースです。化合物拡散など小分子とそのターゲットや圧生情報を紐付けて集裁しています。化合物や小分子の名称、分子式、分子量、標準スマイルズ、標準インチなどの情報に加えて、結合定数、アドメデータなどの生理活性に関する情報や、薬としての開発段階の情報などが付与されています。 化合物を名称や構造で検索をしたり、ターゲットをタンパク質の名称で検索することができますということです。で、ここにも書いてあるようにですね、まあ、えっと、まあ、全体を見ると、まあ、パブケムとの違いっていうのはあまりちょっとやっぱりよくわからない点があるんですけども、まぁ、一つは、このケムの特徴っていうのが一番最初のところに書いてある創薬を目的としたデータベースであるということなんですけども、まあそれが、えっと、一言で多分、パブケムの特徴を言うと集約されると思います。 で、これがそのケンブルのページから抜き出したものです。で、まず最初に、えっ、ー、と、ここに、やはり、トップページのところに多分、えー、っと、ケンブルの、えー、統計の情報が入っていると思います。で、そこにその化合物の情報が入っていて、えこれは233万件ぐらい、化合物の情報が入っているってことです。で、この数なんですけども、先ほどそのパブケムのコンパウンドの数が1億1000でした、があるんで、大体ですね、まあ50分の1というような、 えっ、ー、と、データベースの規模になります。で、えっ、ー、と、何度も紹介してますように、パブケムはいろんなデータベースを集めてきて、まあ、作っている、まあ、データベースであるというのに対して、えっ、ー、と、ケンブルは、一、えーまあ、つのデータベースで、えー、ケンブルのチームが、えっ、ー、と、いろんなデータを集めてきて、まあしえーと、作っているデータベースというようなことになります。で、さらにケンブルが、これちょっとこの図を見てもらうと、えわ、ー、かるかもしれないんですけども、まあ、文献から えー、っとケンブルのチームの人がいろんな情報を集めてきてデータベースを作っているとい う, ようなことで、えーっとまあ、ここにも最初のタイトルにも書いてあるんですけども論文からマニュアルでキュレーションした、まあ、高品質なデータベースといったところが、まあ、ケンブルの売りになるというふうに思いますでこれはケンブルのののキーワーワド検索の、えー、様子を示したものです。 で、トップ画面のところに検索の窓口があるんで、まあ、例えば、ここでアスピリンというものを入れて検索をしています。で、検索を走らせると、結果として、これもパブケムと同じような、やはり、えっ、ー、と、各、まあ、ケンブルが持っているデータセットに対して、まあ、どれだけ件数引っかかっているかっていうようなことが、ま表示されます。例えば、コンパウンドとしては、えっ、ー、と、何十件とかですね、ターゲットとしては何件というような形になっています。で、各、その当たったヒットしたそのページに対しては、 まあ、フィルターの情報が結構細かく入っていて、そのフィルターの情報も、結構その創薬研究にえと役立つようなまあフィルターが充実しています。例えば、えっと、フェイズの情報であるとか、えっと、A ログ P の情報であるとか、あるいは、えっと、LO5 というのは、これはあの、えっと、ちょっとここにも小さく書いてあるんですけども、ルールオブ5というんですかね、というものがあって、これはその傾向薬品としてのまあ特性を持っているかというような多分指標になると思うんですけどまあ、そういった創薬研究に使えるような 情報が非常にに豊富に入っているということですでこういった構造図の情報とともに、えーとまあ、別名の情報とかあるいはその、えー、と実際に市販薬としてどういう名前が使われているかというような情報もこのページから、えー、と得られるようになっています。まあ、これがその、えー、ケンブルの特徴であるというふうに思います。で、これはパブケムと同じようにやはり、えー、ケンブルも API のサービスを、えー、提供しています。 で、ケンブルデータウェブサービスっていうのが、えっ、ー、と、トップ画面のところにウェブサービスっていうのがあるんで、まあ、そこから行くと説明があります。で、これも同じように、例えば2行目のところにあるような、えー、ケンブルの API でデータとして、えー、イメージ図、要は構造図として、ケンブル25の ID を持っているものの、えー、と構造図を出せといったことが、この、えー、と URL の形で、えー、投げかけることができて、ブラウザからやはり検索することができるというようなものになります。 で、ここもちょっと実際に皆さんの方でブラウザから、えっ、ー、と、ケンブルの方を検索をしてみてください。まあ、そうしてちょっとあの、えっ、ー、と、まあ、慣れていただくっていうようなことをしてみてください。で、ここでも例えば今、スプリンなんか入れてますけども、まあ、いろんな化合物入れられますんで、いろいろ試して、えっ、ー、と、見てください。えっ、ー、と、先ほどケンブルの特徴のところで、化合物のところ230万件あるという話をして、えっ、ー、と、ワブケムの コンパウンドとの比較で約、まあ、パブケムの50分の1という話を、まあ、しましたけども、えっと、一応このパブケムのコンパウンドの方で比較している理由は、要は、えっと、ケムの、えっと、ID についてはすべてその、えっと、要構造情報の構造情報を持っています。例えばインチと呼ばれている、えっと、構造情報の識別である、えー、情報を持っています。 で、パブケムの方も、サブスタンスというものは何度も繰り返しになりますけども、各、えっと、トコントリビューターから登録された化合物のセットそのものなんですけども、そこには、えっと、SID、えっと、サブスタンス ID の方には、まあ、ID の、えっと、構造情報の方が入っていないので、構造情報を持っている、まあ、コンパウンドで比較するというようなことになります。で、これらへもちょっと、えっと、何度も繰り返しになりますけども、えっと、パブケムの、えっと、 サブスタンスとコンパーのところ、あとから一番最後の資料のところでもう一度理解いただけるようにちょっと詳細に説明したいと思います。はい。えっと、質問をいただいています。ちょっと読み上げさせていただきます。誰でも登録できるパブケムから得られるデータの品質はどのように管理されていますかということなんですけども、えっと、ま、さっきも言いましたように、パブケムのデータを登録する場合、自分のデータセットを登録する場合には、ま、基本的には、えっと、 自分の持っているオリジナルの ID、えー、自分のプロジェクトで使った ID と、その構造情報のインチとかスマイルという形式があって、これはインチとかスマイルというのは国際標準で、その構造情報を、えー、と文字列にしたものなんですけれども、その情報を付与することによって、えっ、ー、と、パブケムの方のデータベースの方に登録されて、パブケムのその、えー、とアルゴリズムを使って、自分の今苗がいたもの、ものがどのコンパウンド ID に入っていくかっていうようなことを、えー まあマッピングしてくれるということになります。で、えー、このえっ、ー、とアルゴリズムはえっ、ー、とパブケムのグループは非常にあの自信を持っています。で、えっ、ー、とそこのところでえっ、ー、とそのアルゴリズムにかけてえっ、ー、と ID をちゃんとマッピングするってところでまた一つえっ、ー、とデータの保証がされます。 でもう一つは、えー、とこの、えー、とパブケムを公開している と,、えー、といろんなユーザーの方からやっぱり問い合わせがあってあのデータのこの ID がちょっとおかしいんじゃないかという色々問い合わせが、えー、と来るみたいですね。私も実は、えー、と以前、このパブケムに、えー、とデータを登録したことがあって、えー、大体これ、えー、と私たちデータ、えー、と JST のニカジっていうデータベースをアップロード、えー、と登録したんですけども大体350万件ぐらいある化合、えー、物のデータに対して えっと、年間にですね、数件、やっぱりちょっとおかしいんじゃないかってユーザーの 方, の方から問い合わせがあるんで、そういったユーザーからの問い合わせに対して、私たちが確認をすると確かに間違っているものもあるんで、それを修正して入れ直すというようなことを、パブケムのグループの方が仲立ちをしてくれて、データのクオリティといいますコントロールをしながら、品質の向上をできるということになります。はい、ちょっとあの、ケンブルからパブケムの方に戻ってしまいましたけども、 えっと、もう一回、ケンブルの方、えっと、見ていこうと思います。で、えっと、ここでは、そのユニケムっていうサービスをご紹介します。で、これは、えっと、ケンブルとは、えっと、まあ、独立したまたサービスなんですけどやはり同じ EBI のグループがやっていて、まあ、ケンブルとのデータとのいろんなやりとりというところで連携しているので、紹介をします。 で、これは、えっと、インチといった、まあ、さっきもちょっと紹介したですね、えっと、化合物を識別するための構造情報に基にした識別紙なんですけども、これを使って化合物データベース間のクロスリファレンスを提供しているデータベースになります。で、対象とするデータベースが、えっと、ケンブルとか、えっと、パブケムとか、まあ、今日紹介するチェビ、3つの他にも、例えばケグも入ってますし、まあ、ドラッグバンクとか、PDB とか、 まあ、えっと、主要なその化合物を取り扱っているデータベース間のマッピング、だいたい40個のデータベースのマッピングの情報を、えー、インチを使って、えー、その情報を得ていると、えー、提供しているということになります。で、これがその、えっ、ー、と、インテムのインターフェースなんですけども、えー、ここに、えっ、ー、と、インチの情報を入れる窓口があるんで、ここに叩いてやると、えー、そのインチを持っている、要は構造情報を持っている、同じ構造情報を持っている各データベースのエントリーが、 え、下の方に、えっと、リストアップされるというようなことになります。で、実は、えっと、この、えっと、ケンブルは、ケンブルがも、データベースが提供している、えっと、各データベース間のマッピングの情報は、このユニケムの、えっと、成果を活用しています。で、もう一つは、このユニケムに対して、えっと、各、えっと、外部機関の え、合物のリストをユニケムに登録することができます。で、先ほどパブケムの方で、えー、っと、化合物を登録することができると言いましたけども、ユニケムの方にも実は、えー、っと、化合物のリストを登録することができます。で、これもやはりパブケムの場合と同じように、えー、っと、オリジナルのその化合物の ID の番号と、えー、っと、 構造情報であるインチの情報、あるいはインチキーという、まあ、インチを、えっ、ー、と、ハッシュ化して、まあ、短くしたものなんですけども、まあ、それを提供することで、えっ、ー、と、ユニケムに情報を提供することができます。そうすると、やはりこのインチを使って、各マッピングの情報を、えー、自分の持っている化合物がどのデータベースの、で、えー、どのエントリーと同じ構造情報を持っているものなのかといったことの情報の、えっ、ー、と、収集ができます。 さらに、このユニクムで登録をすると、えっと、自動で、えっと、ケンブルの方の、えっと、リンクの情報にも入ってくるので、例えば、まあ、皆さんの方で、やはり、研究成果として出た化合物に対して、まあ、ケンブルの、これは、えっと、ケンブルの方は ID ア, イディアもらえなくて、えっと、自分たちの持っているデータベースの、えっと、まあ、外部リングの情報になるんですけども、そういったことで、このケンブルのこの情報と同じものである。同じ構造情報を持っているから、 ケンブルの持っているその物理的な特性であるとか、科学的な特性であるとか、まあ、どういったインタラクションを持っているであるとか、あるいは、えー、と生物活性がどうであるかといった情報が収集することができるというようなことなので、えー、とパブケムとケンブル、実は両方とも、えー、と化合物の情報を登録することができますで。いずれも非常に単純な手続きでできます。でおそらくウィンケムの方も、その、ね、たくさんの化合物のリストを持っていなくても、えー、と登録することが可能です。で私たたちが以前やってた えー、ユニクムにもデータを登録したんですけどもその時も、えー、と定期的にその自分たちのオリジナルの ID と構造情報であるインチの情報を並べた、えー、とテキストファイルみたいなものをダウンロードできるような形で、えー、と置いておけば、えー、と向こうの方のグループが自動的に、えーとえー、とその情報を取りに来て、えー、とアップデートしてくれるってことをしてくれますので、えー、非常にこれも簡単な手続きで、えー、ケンブルとのマッピングの情報が取れるということになります。 ニーケムの方もですねここに u r l あるんで、ちょっと見ていただいて、えー、もういいかもしれません、ちょっとこちらのまた質問が来ているので、化合物を入手したいと考えたときにいつも探すのに苦労するのですが、パブケムのベンダーの情報はどれぐらい信頼性があるんでしょうか、各社がとりあえずバルクで SID を登録されていて、実際に販売しないということがあるのでしょうかということなんですけれども、これはあの十分にありえると思いますで、このデータの更新の頻度は、データ提供者、コントリビューターにま依存してしまっているので、 えー、っとその更新が遅れてしまうと、えーまあ、最新の情報を入手できないということなので、まあ、そういった点では、そのベンダーに対して注文するときに、えー、このパブケムの ID を使って注文するといった場合には、ひょっとしたら見つからない場合もあるかもしれ、えー、ません。3つ目ですね、最後に、えー、っと、ケビ、まあ、チェブの使い方を学ぶということです。 で、えー、っと、ケビもですね、まあ、同じく、ケンブルと同じように、えっと、EBI、エムレ EBI から提供されている、まあ、化合物の、まあ、データベースで、えー、まあ、データベースになります。で、説明を読んでみますと、生命プロセスに介在する小分子化合物の地点です。ゲノムに直接コード化されている分子、核酸、タンパク質、ペプチドはこのデータベースの対象外です。登録されているデータは、多数の情報源のデータの組み合わせ、 え、上調性を除いています。主な情報源は、えー、ちょっとこれ私の見方わからないんですけども、まあ、おそらく、えっと、コースのデータベースだと思うんですけども、EBI のコースのデータベースであったり、えー、ケグのコンパウンド、えー、PDB の、えー、っと、これヨーロッパの PDB のデータであるとか、まあ、ケンブルの情報であるとか、ということです。で、えー、っと、ケビは、これオントロジーであって、ま、化合物のオントロジーなんですけども、その分類の情報と階層表示することが特徴ですということです。 で全てのエントリーにはデータの信頼性を示す星印がついています。三つ星は、えー、ケビのチームが手作業で注釈付けを行ったもの。二つ星はケンブルのチーム。またはデータ提供者が手動で手作業で注釈付けを行ったもの。一つの星は、えー、情報源から自動的に取得した仮エントリーで、えー、手作業での注釈付けが行われていないというようなことです。 で、これは、あの、ケビの統計のページ、ここに、あの、統計のページがあるんですけども、その情報を見ていくと、まあ、ケビの取り扱っている化合物数は6万件ということです。で、これは、えっと、先ほど紹介したパブケムコンパウンドの約2000分の1で、ケンブルの40分の1で、かなり、あの、小さい、コンパクトな化合物のデータベースなんですけども、この、えっと、少ない化合物量を補うだけの、えっと、非常にユニークな、えっと、情報提供ができるというところが、まあ、ケビの存在価値であるというふうに思います。 で、どういうことかっていうと、それはその、えっ、ー、と、ケビの持っている、えっ、ー、と、データ構造にあります。で、えっ、ー、と、ケビは、えー、先ほども言ったように、オントロジーの、えー、と形式を持っています。で、皆さん、あの、ジーンオントロジーを、えー、扱ったことあるならば、多分、馴染みがあると思うんですけども、例えば、ジーンオントロジーっていうのは、えっ、ー、と、その、えっ、ー、と、バイオーカルプロセス、えー、モレキュラーファンクション、えっ、ー、とー、 セルアコンポーネンツといった各概念に対して、まあ、それに関連する各概念がその階層的に整理されていて、各概念の下に関連するタンパクとか遺伝子の情報がぶら下がっているという形をしていますけれども、ケビも同じような構造を持っています。でケビはもう大きく分かると、えっと、3つの大きな、えっと、要は、えっと、ジオントロジーでいう モレクラファンクションとかバイオカルプロセスにあたるようなものが3つあって例えばそのうちの1つケミカルエンティティというとサブアトミックパーティクルというのが化合物の分子構造に基づくツリーですでその中には例えば有機化合物であるとか、まあ、プリンであるとか、まあ、そういった情報が整理されているでその下に具体的な化合物が一番下にぶら下がっているという形になります でもう一つ、えーと、ケビの特徴は、化、え、合、ー、物のロールの情報、ちょっとロールについて詳しい説明を行ここかなかったんですけども、まあ、要は、化、え、合、ー、物の持っている、えー、と性質の情報を整理したものになります。でそこには、えー、さらにアプリケーションといったもの、例えば医薬品とか化粧品とか染料、香料、まあ、燃料といった、まあ、応用どういった化合物が応用されているかという情報と、バイオイカルプロセスと言われている、要は抗体とか毒物とか阻害剤とか代謝物とか、えー、とアンタゴニス。 そういった性質を持っている化合物の体系があったりあるいはケミカルロールといった酸であるとか酸化防止剤とか触媒であると か, るとか共用体といったような役割を持った化合物であるといったものがこの階層的に整理されていて一番下の方に化合物がぶら下がっているというような形を取るというのが特徴になります。 これが、えー、っと、ケビのデータ構造をちょっと示したものです。で、えー、っと、まあ、カフェインを使って検索した結果を、えー、っと、表していますけども、えー、っと、まあ、こういったように階層的に表示をされています。ここで見ていくと、例えば、カフェインの、えー、っと、一つ上には、えー、っと、EC 番号に、七二と、2.711 の1のインヒビターあるということになっています。 で、どんどん目に上がっていくと、え、プロテインキナーゼのインヒビターであって、え、エンザイムのインヒビターであって、まあ、インヒビターであると。いったように、まあ、階層的にこういった、その、えっ、ー、と、カフェインの持っている、まあ、これ、バイオブカルプロセスの、えっ、ー、と、えー、バイオカル、えー、バイカルロール、生物学的な役割の情報なんです。階層的に情報を整理しているんで、 カフェインは、えーっとまあ、こういった、えー、っとエンザイム、プロテインナーでのインヒビターであって、エンザイムインヒビターであるというような情報を取得することができる。 で、ここでは、えー、この、えっ、ー、と、バイカルロールの一部の、えっ、ー、と、えっ、ー、と、しか示していないんですけども、もっと広く見ていくと、えっ、ー、と、カフェインには、えー、カフェインはどの、えっ、ー、と、階層構造の下にあるかということなんですけども、え、ちょっと見ていきますと、例えば、放素素外来っていうのは今ここにあった階層なんですけども、それ以外の階層の中で、植物代謝物の階に存在している、下にぶら下がるっているということで、まあ、植物代謝物の意思であるんだなってことがわかりますし、えーあ、えー、アデノシンジオタン、 タイアンタゴニストの下にぶら下がっているので、まあ、そういった機能を持っているだろうと。で、これはそのドラッグの下に抗精神薬の下にあるので抗精神薬に使われているだろうと。で、あるいは利尿剤の下にあるということでこの 化,、えー、と化合物の情報が階層的に整理されているというようなことが特徴になってくる。 で、これは、えっ、ー、と、ケビの検索の仕方なんですけども、まあ、ケビも、えっ、ー、と、パブケム、えー、パブケムケンブルと同じように、まあ、キーワード検索するのが、まあ、メインになると思うんですけども、ここにキーワードを入れてやると、で、検索を走らせると、まあ、こういった検索の結果が、画面が出てきて、まあ、ここではカフェインを入れた例なんですけども、まあ、そこで、えー、っと、ここの下のところにですね、えー、まあ、真ん中のところに、その、化合物としての一般的な情報が、えー、っと、説明の情報とか入ってきて、愛の情報が入ってくる下に、 えっ、ー、と、ロールクラスフィケーションっていった、えっ、ー、と、用があるんで、そこにはちょっとこれ一部しか書いてないですけど、例えばケミカルローとして、えー、エンバイラメンタル、えー、コンタミナント、えっ、ー、と、環境の汚染物質として、 の、ま、役割といいますか、そういった性質も持っているといったことが、まあずらって、今これ一部しか表示してないですけども、この先ほど言った、その、えっと、オントロジーの階層によって、こういった情報が、えっと、整理されて、えっと、表示されているということです。まあ、ここではリストで表示されるんですけども、先ほどの階層的に見たい場合には、ここに、えっと、ケビオントロジーっていうの、ケビオントロジーっていうのがあるんで、それをクリックしてもらうと、先ほどの、ま、こういった階層表示で、えっと、見て確認することができるということです。えっと、それでは、ま、ケビの方。 実際に皆さんの方で、えっと、検索をして、えーっと、この階層の表示のところま で, です、ね、見てみ、えー、てくださいで。検索の例はここに、あの、エザンプルがあるんで、えー、特に、えー、っと何を使っていいか分からない人は、まあ、これを使って検索をしてみてください。だからちょっと一枚スライドを少なかったんですけど、ケミのこの、えっと、階層構造を見るときには、ケミのオントロジーっていうのがあって、で、まあ、多分最初の、えっと、画面っていうのが、その、えっと、 構造感のそのグラフ構造のような感じで書いてあると思う、えー、表示されていると思うんですけど、もう一つそこにですね、階層的に表示するっていう選択肢があるんで、そうすると先ほどの、まあこういった、こちらの形で出てくると思います。で、えっ、ー、と、こちらは基本的に、えっ、ー、と、三角になってたり、なんかこの、えっ、ー、と、端音みたいなマークがあったりしてくるんですけども、まあ、えっ、ー、と、まあ今回ちょっと詳しく説明はしませんでしたけども、各そのプラスターの関係を 一応、えーと、何種類かあって、えー、その関係を示しています。例えば、この EC 番号のこの上の、えー、とインヒビターとカフェインの関係っていうのが、えーと、多分ハズロールといった、要は、えー、とこういった、えー、と性質の情報を持っているという関係で整理されているというようなこと。多分この三角のところは、いわゆる上位階の関係を表しているというもので、まあ、その他にもちょっといろいろあるので、えー、と多分、えー、この次のところに詳しい説明があるので、 興味のある方はそちらもご確認いただければ、はい、そしたらあの、ケビのところですね、最後のところ、ケビを、えーとまあ、利用する、使用する利点について、えー、ちょっと簡単にまといました。で先ほども申し上げましたとおり、チェビっていうのは、タブケムとかケンブルと比べて、 で、取り扱っている化合物の量が全然少ないんですけども、今紹介したように、えー、とその、えー、と気構造といいます階層構造を使って、その性質をす、えー、る推論できる、つ、えー、けることができるといったところが大き、えー、な特徴になっているかと思います。で、えっ、ー、と、もう一つですね、まあ、そういったその階層的なものを利用することで、まあ、メリットなんですけども、えー、ちょっ と,、えー、と我々は実際に、えっ、ー、と、ヘビを使って、 え、実験結果をアノテーションする、マッピングするということをしましたので、その時の例についてご紹介します。え、この2番目のところなんですけども、分析機器の解析結果である様々な粒度の化合物面に対して、チェビのオントロジー階層を使った化合物アノテーションが有効な場合があるということです。例えば、ICP 発光分光分析装置を使ったイオノーム分析では、鉄溶イオンを えっ、ー、と、二カ、二カ鉄とか三カ鉄の総量として測定している場合がある。この時に、鉄溶イに対して、え二、ー、カ鉄、三カ鉄の上位概念である、えー、鉄価値 を, を使ってアノテーションすることが可能であると。で、もう一つは、えー、質量分析の、えぇ、ー、結果の場合においてもですね、例えば詳細な分子構造、構造異性体や立体構造、 えー、共造異生体が不明な化合物に対して、オントロジーの上位概念を用いてアノーテーションすることが可能であるといす。で、これをちょっと示したのがこちらの、えっ、ー、と、スライドになるんですけども、えー、ケビでは、 この二カ鉄、三カ鉄の上位に、えー、鉄カチオンといったものがあって、先ほどその、ヨーノーム解析では、この二カと三価の区別ができない場合があるんで、まあ、その時に二カ鉄、三化鉄、二つをマッピングするんじゃなくて、その上位概念を使うことによって、まあ、下にこういったものがあると含まれるので、この上位概念をマッピングすることで問題が解決できそうだということです。で、もう一つは、質量分析の場合においても、その分子量が同じであっても、その構造が違う場合、区別できない場合があるんで、その時にはこういった 構造のバリエーションに対して、えー、っとその上位である、その抽象、えっと、化した、えー、タームを使ってマッピングすることができるというような特徴があるということです。はい。で、ここまで、えっと、ケミについてのご紹介でした、えー。最後にちょっとまとめをしたいと思います。で、えっと、パブケムケンブル、ケミの比較なんですけども、これ、今、えっと、 これまでの資料でご紹介したものばかりなんですけども、まあ、化合物がこれだけ、えー、違っている。で、その、えー、っと、統計量のページは、ここに、えー、っと、リンクを貼りました。で、あと、ライセンスの情報も貼ってありますけども、で、これは、えー、っと、基本的に、まあ、皆さんの方で実験研究を主にされている方は、えー、特に、あの、必要ないかもしれないんですけど、例えば、その成果をデータベース化して、えー、っと各データベースの情報を、えー、っと、再利用する場合に、のライセンスのことなんですけども、一応、えー、っと、 ハブケムは NCBI の、えっと、が運用しているもので、基本的にはその NCBI の、えっと、まあ、ゲノムの情報とかこういった情報っていったものは、 一応、えっと、制限なく使えるというようなことが書いてあるんですけども、ちょっと、えっと、詳細はこちらの方に、ライセンスのところに、これはあの、フェアというところのページで、まあ、NCBI のページじゃないんですけども、そのフェアのページの方でライセンスのと整理しているので、まあ、こちらの方で、え情報が収集で、まあ、こちらので見ている方がわかりやすいかもしれません。 あと、ケンブルとかケビっていうのは、えー、CC by SA あるいは CC by といったライセンスがついています。これはあのクリエイティブコモンズのライセンスで、まあ最近もよく、まあ皆さんもお見かけするんじゃないかと思いますけども、まあ著作物に対する、まあ、ライセンスの情報を示したもので、えー、っと、まあ、CC by SA っていうのは、えー、CC by というのが、えー、これを再利用する場合には、えー、っと、グレード表記する。まあえーっと 求められているプレートの表記の仕方をすれば、まあ自由に使ってもいいですよっていうことですし、CC、え、by、ー、SA っていうものは、これは、えー、っと、プレートの表記とともに、えー、このケンブルを使った二次書作物を作った場合には、この同じライセンスで公開してくださいよといったものになります。まあいずれもそのクリエイティブコモンズを使っているものっていうのは、一応その、えー、っと、データ提供者、データ、 生産者がそのデータの利活用の促進を目指しているライセンスなので、比較的その再利用なんかもしやすいデータベースになっているかと思います。最後にもう一枚スライドをご紹介して終わりたいと思います。で、先ほどラ何度がご紹介してますように、パブケムのサブスタンスとコンパウンドの違いはやっぱりちょっとわかりづらいという点がありますんで、その、えっと、パブケムのコンパウンドとサブスタンスの違いを、えっと、ケグの、えっと、同じ、えーえー、っと、 化合物の情報を使ってその対応関係を示してみた図になります。で、えっ、ー、と、これは、えっ、ー、と、ケグのコンパウンドのカフェインの情報を表しているんですけども、ケグのコンパウンドにはカフェインの情報として、まあ、こういった構造情報があって、コンパウンドの ID が C0748 というのがついています。 で、同じ、ケグ、えー っ, とケえー、っと、ケグの方には、ドラッグの情報があって、えー、っと、まあ、カフェインは、ま、薬物としても登録されているんですけども、まあ、そこで別の、え、要は D から始まる ID が付いていて、まあ、同じような、えー、っと、構造情報を持っている。要は、これとこれは、ま、同じ構造情報なんですけども、まあ、役割として、今度化合物のデータセット、あるいはドラッグのデータセットに入っているということで、えー、っと、こういった、えー、っと、違う ID が付いているということですけども、構造、化合物の構造としては同じものになっています。で、えー、っと、この、 ケグの C07481 ってったものが、えっ、ー、と、パブケムに登録されて付いているのがこの SID になります。で、えー、さらにこの SID が持っている、この、えっ、ー、と、コンパンの持っている構造情報で、他の化合物とのエントリーと同じ構造を持っているものが C の2519ということになります。なので、えっ、ー、と、 これと C のこのケグのこの番号とこの番号は全く同じものなんですけども、さらに構造情報として統一的、グループ化したものはこちらになります。で、ケンブルの方はこちらがカフェにあたるもので、ケビの方はこちらがカフェにあたるもので、これ見てもらうと同じ構造情報を持っているということです。で、これやっぱり勘違いしやすい、ちょっとわかりづらくなっちゃうのが、これとこれが同じものであるんだけども、 こちらは構造情報を持っていないために、えっ、ー、と、ケグのコンパウンドの、えっ、ー、と、マッピング先にはこちらがついているっていうようなことになっているというふうに な,、えー、なってると思います。要はこちらに構造情報がついているからということになります。で、えー、まあこれもユニケームあるいはパブケームの方で確認してもらえばいいと思うんですけども、一応こういったマッピングの情報というのは、この構造情報に基づいて、えー、各、えっ、ー、と、化合物館のエントリーのマッピングが、まあ、されているということになります。 なります。以上で、えっ、ー、とパブケンブル警備のご紹介について終わりたいと思います。で、参考資料の方もこちらにちょっとえっ、ー、と資料に載せてありますのでえー、まあ、こちらの方もまた参考していただけると思います。今日はえっ、ー、とありがとうございました。以上で終わります。